いやー自分で自分で決めてー<笑>近くね来てる連れ<音声>てやる 入います<笑>いやこいつもミ リ, ミリミリミリミリミリミリナイスマジでミリやったなんの煽りだそれは<笑>あ飛んできた飛んできた飛んできた上上上上 聞くよ。一人置いてる。登 る, る, るよ登るよ登るよ。一番終わり。う戦う戦うだねえ。交戦中すんなう。弾け て, チケって。助けてじゃねえん、ね、だ。あれダメだめだ無理だ。ああまあ気がやる。助けて。<笑><笑><笑> <笑><笑><笑>ここまで来いいけるじゃねえしおっ真下いるよえっ脱い何であいつ分かんの<笑>ナイス倒れるるしかない<笑><笑>、ね、この<笑>敵い敵わ 打 た, た, たれてる。 ラスどこかなナ イ, <笑><あ><笑><笑>イスすぎ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 これはうばいわ<音楽>お前とこいったのか 降りるんかかあ、らおお前前ここ行ったのかお前とこ行っったたたのや<笑><笑>やばばいいよなう危、ん、だぞやっぱ<笑>バレる <笑>どれかんじんか<笑>あれかし<笑>てるよていうか2人ともずるくね、なんなんんかどうにかできるや<笑><笑>その上、歩けない の, 入 っ, ないのこっちに入ってないのか、おでも、壁立ててその上歩けばいいんかそうそうそう、行ってみてよ。<笑><笑>ちなみにここは当たんない アーチャーになりました す<笑>いません死んでる。 うわ、宇宙いいいい<笑>もできたし。 登っ て, てもあんまり<笑>え こ, こあ遠すぎるわっ<笑> こここ の, ーのチューズだった・・・っちいそうあいる N 方向 え, っ<笑>え ー, ごめんあー ジ, ジイ、うんうんうん、ーダメジかすすぎるどう今回、はい、でも2位ないス ダメージ見てあげるよ。いないね。あんまがや、あんま、な、名前使ってなかった。そ一とか三とか。な<笑>んでそんな、そんな。<笑>チクチクしてた、ちゃんと。<笑> ちゃえ、本当にあったら、ちゃえ、マジで。なんでだろう。まだ上がってないの。上がってない。<笑>あれじゃ、上がれよな。<笑>いやー、あ、う、面白いね、やっぱりね。期待を裏切らないよね。上がってなーい。さつき。<笑> Over the road.